皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月21日。うっかりスペシャル福引きを回したら、オーブの香水がいっぱい増えてしまいました。少しでも減らすために、昨日からオーブ集めをまったりと再開しました。今日は1個だけしか減らす時間がありませんので、この1個でどこまでいけるかの、ゆるいタイムアタックをやってみます。構成は、このバンマの投稿生です。まずは日替わり討伐のオーブから始めます。 日替わり討伐のオーブはこれで回収できましたので次からはもっと効率的なやつに行きますすなわちレンダーシアの強ボスですねゆるいとはいえタイムアタックですのでサクサク行きましょう さて魔剣士実装前ならこのヘルバトラー今日を倒したあたりで香水の時間切れになっていましたしかし今は魔剣士がいるのでもう一戦いけるだけの時間がありますここでついに香水の効果が切れる時間になりましたムチマモでもいいのかもしれませんが魔剣士のおかげでプチプチ香水1個でここまでいけるようになりましたせっかくですので香水がいらないラズバーンとかも回収しておきましょうかね